はい、今日実は早稲田大学の GEC という、えー、とフィールド実習とメディア表彰っていう副専攻ののジャーーナリズムコースの授業ですでその授業の中で、えー、と今日が実は初回なんですけれども東京で再発見するアジアっていうテーマでコリアタウンとかこの新大久保のアジアタウン地域を歩いて、えー、とヘイトの関連もプロパガンダも関連もどういうイメージが人々 の, その中に存在していて。 それがどういう形でまた克服できるのかを学生たちが理解するだけじゃなくて自らのメディア表彰で捉えさせるという授業の初回です。いずれあの期末でどういうものが上がってくるか楽しみなんですけれどもこういうきっかけでとりあえず新大久保エリアを歩きながらえっとコリアタウンというイメージがあの強いんですけれども実は隣の道に行けば確認町でえっとアラブストリート あるいはネパール人の方々が多い地域がいたりあの道を挟んでいけばと東南アジア地域がいたりあるいはこの大久保駅に向かっていけば、えっと、ほとんど漢字あの僕が読めない中国の漢体字の漢字になったりこちらのストリートは実はほとんど日本語が聞こえてこないんですね。でこっちはほとんどあのコリアタウンを求めてくるあの日本人のお客さんなので日本語だらけなんです。ていうこのこの地域の中の多文化性を 自らスポットで確認してそれをあの感想を述べるっていうのが今日の1時間のまあフィールドワークの課題ですこの辺を歩く上でですね1994年かな蔡陽一監督の「月はどっちに出ている?」最近最近森達也監督がそれについて原稿を書いたっていうのを偶然私も読んだんですけどもその舞台にもなっていたりするんですねだからいろいろとこう見ながらちょっとまずはあの最もコリアタウンと遠いアジアゾーンに紹介します 多分ねなぜそうなっていったのかっていうのはよく僕もわからないんですけどこの辺は実は宣教師とかがあの古くは住んでいたので楽器屋さんとかがいろいろあったりするんですねだから新大久保のの町っていいうのはは古くは楽器屋さんんが多いんですよだからそういう知らないところもあったりこの辺あのアラブストリートとかっていうふうに言ってる割には高知学園って見えますかあそこの高知学園 行地って書いてあるああ、はい、あれは中国語の高知、いわゆる受験学校、早稲田や東京大学に進学するために、とりあえず日本に来てる学生たち、中国籍の人たちが、新大学進学を狙って通ってるところで、15号館とか、何号館まであるかちょっと確認できてないんですけども、はい、あれどえ、この辺にね、検索すれば出てくると思いますけれども、高知学園の拡大、勢力拡大っていうのは、すごいんです。はい、コロナ前はだから本当に あの早稲田大学なぜか中国で一番いい大学の一つに入っていてでそれは共産党の幹部がそこを出身が多いらしいんですけれども、はいはいまあ、東大か早稲田を狙うっていうことで中国籍の方々が。 あのたくさん来てているってことですまさにあのこの辺なんか夏子フードとかですねあるあるで学生たちによくあのここ東南アジアの方々が多いんですね、はい、一番学生たちに伝えようとしていることの一つは携帯電話のこの行けばあの中古のショップがあったりあるいは海外送金所っていうのがあるんですよ、はいはい、でメガバンクでしかそもそも日本の学生は海外にお金を送るってことがないんですけども、はい、手数料が日本のメガバンクの方がはるかに高いです。 けれども不安だから日本の銀行を選ぶんだけどもこちらの人々は仕送りとかいろんな形でえっとマネートランスファーっていうところを活用してやっぱり手数料が非常に安かったりするしで皆さんが海外に行ったら生活のためですよ一番必要なのはお金があればローミングで済むんでしょうけども中古の携帯電話をどう確保するかちょっと横路地入るとですね中古の iPhone とかたくさん売ってますのでそこちょっと見ていくと面白いと思います。 そうですね海外送金所ですね。あとここら辺はまさにあの中古 の, あの電話を売ってるとかうんとかを売ってるっていう面白いとこんにちは。元気です海外の鮮魚店とかです、ね、冷凍食品とか、はいはいはい、やはりこの辺重要になってくるのはハラルフードの食材を、うん。 調達するっていうところが重要なので、多分お店にハラルマークがありますね。あそこ あ,、ね、あ の, あの看板に黄色い看板とかあるいは緑もありますので、はい、ここもそうですけれども、はい、ハラル認証を目指して来るっていうパターンが。 一番多いんじゃないかなというふうに思います。はいうん、なんかこの細々字だけでも日本にいる感覚が な, な, な, なんか東南アジアに来たっていうあるいは西アジアに来たっていう感じですよね。はいはいはい、すごいなんか懐かしい感覚になりますね。一部の人々はここを誤解を恐れず言うとなんかあの怖いとかっていうイメージを持ってる人もいるんですけども、絶、う、対、ん、も親切です。だからなんか声をかけるとねなんかこれ美味しいよとかで学生が他の授業で調べてた学生たちは。 自分たちが何かを食べていると日本人のおばさまが何食べてるのって好奇心はあるんだけども行動する勇気がない人たちが声をかけてくるっていうところがあるみたいです。えー、向こうの方に出てですね私のあの知り合いが最近オープンしたあのエスニックショップがあるのでそこをちょっと通ってみましょうか。はい さっきも申し上げた通り、あり日本の多くの人々に最も遠いのがこの携帯ショップとか海外送金とかハラールフード店があの遠いと思いますで上に見るとですねあの多分韓国語の韓国人の方が経営しているあのヘアサロンがあるんですけれども、はい、まあどういう人たちがあそこに行くのかっていうこともまた楽しいアプローチだとは思いますねここのストリートが百人町通りでだからまさにあのなんていうのかな カラルゾーンっていう感じで、でここあのお店に入ると最近オープンされたんですよね。じゃはい。あの見で見るは無理よ。はい。カメラカメラ入っちゃっていいですか？大丈夫はい。すみませんあのます社長のシディークさんと知り合いです。はい、いす<笑>はい。ありがとうございます。お邪魔します。はの上げてる中でかのメイドみたいなやつがかね。お邪魔します。お邪魔します。ちょっとだけ見ましょうか。<笑> 香辛料が多分、あの醍醐味かもしれないですよね。はい、こういう香辛料ね、あのう。 いいいいいろいろとと使っっってててくうことが多分面白いなやっぱりその母国を離れてその日本に暮らしている人たちってやっぱり自分 の, その母国のスパイスが恋しくなるとまずは新大久保に来るっていうことそうですね多分あの場合によってはあの埼玉とか茨城から、はい、あの調達やる買いに来てくださる方々もいらっしゃるということで、うんまあ、最近増えてはいるとは思いますけどねあのこういう形で。 まさにあの一部の人は外国人が増えると治安が悪くなるとか自分たちの仕事を奪うっていう言説を出したりするんですけれども実際さっきの樋口直人さんとかの研究がまさにあの反論してるんですけどもエスニックビジネスの本を以前も書かれてるんですけども外国人が移住してこういう展開をすれば雇用が増える市場が増えるっていう視点をあえてこう排外主義の人々は 分かっていながらも、そっちをこう使わずに、反対のロジックを使ってるっていうことが一つの問題だと思います。ううそうですね。やっぱりそういうイメージにとらわれると、そもそもまずはじゃあ足を踏み込んでみようかなっていうふうになりにくいので。なんかこの映像を通して、ちょっと興味を持ってもらっていた い,、ねはい。あ の, のお店の人々は特に食べ物とか、どれだけこうフレンドリーなのか、そして。あの早稲田大学のね、うん、別のゼミとかでも、こうやって来ているっていうのが、うん、まああの。 キャンパスが都市にある最大ののメリットの一つかかと思えばこういう和食のお店があったかそうなんでから。うん だからあの、早稲田大学の理工学の先生あの建築の先生とかがですああまるで旧友かのようにこうフレンドリーに接してくれますね、はいはい、さっき出会ったばかりなのでそうでですね、さっきたたたまたまご挨拶した方です、ね、新宿学っていう本を出していて、はい、その本にいろいろと新宿がどういう形で発展しているのかっていうことが収まってるんですけども新大久保っていうのはそういう意味では非常に面白い町の一つでもあります。 ここを渡ってですねこのストリート行くとほとんどあの中国語が増えてきたりということで意外とコリアタウンじゃなないっていとううようなところが見えてくるんですねでその上でこの隣の道をちょっと歩いていきましょうでこのエリアが東南アジアゾーンっていうふうにいわれてベトナム系やタイ系の人々が。 まあ、あのお店エスニックレストランを展開してておそらくあそこにある訓明っていうタイ料理屋さんがかなりその勢力を拡大する上で貢献してて<笑>い と, あとても美味しいお店っていうふうにあの僕の同僚も訓明よく行くっていう話を聞いていますけれどもあそこにタイ料理屋さんがあるのとその向かいに多分ねあのなんとか屋 台, 屋台村っていうのがあって東南アジア料理が。 えっとフードコートのようにちょっと食せるのが多分ん15年ぐらい前からあったと記憶してます、うんうん、ここはちょっと脱線しますけれども楽器の街でもあるんです、うん、おっしゃってましたねわー あ, あ, あのこの辺はいろいろと歩いていくと3カ所4カ所ぐらい楽器があってそ、はい、うやって回してるっていうことであの楽器のイメージはなかったんですかうんしてやっぱり食べ物とかあとはその、うん、まあ。 向こう側に行ったりその韓流グとかそういうのをもってたので、はい、そうですね。確かに考えたことがなかった。この辺もあ韓国系のお店に変わっちゃったのかな。もしかしたらいろいろと展開も激しいからいろいろあると思いますけれども、こうやってあの四ニンチキンとかもありますし、ここで興味を持って探していくとたまに見つかるものが。 日本人を全く気にしないで商売を展開しているレストランがあったりするんですよねメニューも外国語だらけ、はい、あるいは漢字だらけそれで商売がどう成り立っているのかっていうところも気にするところですけども最近はまさにそういうお店の方が人々が喜ぶっていう話も聞いておりますの で, ん, です、ねはい、なんかやっぱり知人 の, そのここではないですけれどベトナム料理屋さんをやっていうこを聞いたら。はい せっかくお金を払ってくるんだから、なんか日本ナイズされた味ではなくて、こう本場の味をこう味わってほしいという こ, うこだわりを持ってた方もいますし、はい、完全にやっぱりこう想定しているお客さんが、そもそもあのいわゆる日本人ではなかったりっていう、いろんなこうパターンがありそうですよ、ねはい、あここにまだあった、ごめんなさい、さっきの店ではなくて、こうやってこう新大久保、アジア屋台村ということで、アジアの範囲って非常に恣意的ではありますけれども。はい あのいろんな国の韓国も含めて、えー、こういう料理が展開されてるっていうことはある意味ではとてもいいことだと思うんですけどもまあこのいわゆる次の課題はですね僕が思うにはですけれども、えっと、タイ料理に行ったらパッタイとかなんか決まったトムヤン君とか決まったメニューしか頼まない韓国料理屋さんに行ったらチャプチェからパジョンからチヂミから。 あの石焼ビビンパに決まってるサムギャプサルで限定されてるもっと共同性の強い地域料理をどうやってこの町で増やしていくのかっていうのがあの移民社会の中で大切だと思いますしもう一つはえっと中華と韓国料理が出会って新しいクレオール的な。 日本で生まれた新しい料理が生まれてもいいはずなので、うんうんうん、そういう形でこの町のアイデンティティをどう形成していくのかってことが課題だとは僕は思っています、うん。なるほどなるほど。はい。もう一度大通りにあの出ていきましょうか、はい。この通りが東南アジア的なストリートではあります。うん、そのクルーエ的なっていうことでいうと、例えばそのある程度今エリアが分かれて見えますよね。そのアラブストリート呼ばれる町。はい 道があってでこっちがその東南アジア系のこう道だよっていうふうになるとどうなんでしょうそれぞれのこうエリアである程度その交流があるのか例えばそのアラブ系のこう味とでこっちの東南アジア系の何かがこう合わさってクレオール的な文化が生まれ得るのかそういう交流ってどれぐらい生まれてるもの、ね、そこも大切なポイントで課題の一一つつだと思います一つはえっと 少し先に来た外国人コミュニティしてコリアンがいますよねで韓国系の人々があ最近拡大していますけれどもかつては日本の人々とのコミュニティとの関係しか気にしてなかった。だけども先に来た外国人の先住民という概念であの NHK の番組にもなったんですけれども日本の地域住民と 商店街の人たちがコラボして4カ国会議っていうのを始めていろいろと一緒にそこにはベトナム、はいえっと、ネパール韓国日本っていう4カ国なんですけどもでも課題がありますなぜ中国入ってないんだろうかとかですね、うん、いわゆるまだ場当たり的なコミュニケーションに頼ってるっていうところがあるみたいですけれども今後これをもっと拡大して、えっと、日本との関係だけじゃなくて えー、もっと、なんていうかな、ベトナム系や韓国系の交流を作っていったり。っていう、さっきから言ってる。在日アジア人としての新しい文化は、どう形成されるのかっていうのが、今後の課題かなというふうには思っています、うん。向こうの。明治通りに向かっていきましょうか。はい、えっ、ー、と、もうちょっと道渡ってから、お見せしますけれども。珍しい風景です。日の丸と手ぐっきが。 一緒に看板になってるっていうのは意外と日本で探そうとしても探せないです あ, あの角っこのあのそうスターショップです結構そのフラッグナショナルフラッグってデリケートなそうですねあまりその並べてっていうイメージが私もあのある意味で当たり前といえば日本で韓国とこういう交流友好を考えるっていうのは当たり前かもしれないにもかかわらずあれが意外と 珍しい風景だっていうところが、うん、あの最近の複雑な日韓関係の、まあ、政治的な部分を表しているのかもしれません。やっぱりその特にその日本の国旗っていうふうになると、まあ、歴史的に見てもかなりあのデリケートな問題を感じいますよね、はいはい、そういうこともあったりするんですかね、それがその最近の問題に直結しているのか、そうですね。 いやなんか特に地名とか領土問題っていうのはたくさんありますの で, で韓国人の心理的なあの心の中にはまあ曲実期 は, は当たり前ですけども日の丸を描くこと自体にも若干の戸惑いっていうのがあるわけでしてまあそこを自然と乗り越えることがどこまでできるのかっていうところが問われててであのパリミキさんがありますけどもこの後ろが「 新大久保がコリアタンになった原点ですかつてのロッテの工場ちょっとだけ入って今住宅展示場になっているので、はい、あの実はこういう収録ああいう住宅展示場を借りてソファーでくつろぎながら撮りたいなと思ったこともありますけれども、はい、あの場所だけちょっと紹介しますでこの辺は実は、えっと、この辺というか、えっと、簡易宿泊所があって。はい で15年前20年前は東南アジアあるいはあのどこの国籍かは別として、えー、もしかしたらに関関わるマッサージ関係の方々もいいたと思いますうでそういう意味で怖い町っていう危ない町っていうイメージもどこかにはあったみたいですけれどもんあの随分と。 若い人たちが好んでくる町になって、うんね、ここ新しいショップですよね実は2週間前に、はい、あの食べたことがあって、はい、そこそこあの美味しかったです、はい、って形でへはいへすごいでも 今, 今流行っているものがそうなんですねあのポチャっていうのは屋台という意味でそれこそイテオンクラスの影響で、はい、あの今パクソ ジ, ジュンいましたね、はい、だからその影響でこう関連してるんです コラボがあの展開され て, ておりますでちょこっとだけこう住宅展示場静かな別展地がここで展開されているのでここが所は工場の跡地っていうふうに聞いておりますのでまあでもこれだけ開けた土地ですもんねそうですね。 かつてロ ッ, テの工場かロッテの工場があったというふうに聞いております。うん、ここが一つのこう拠点と言 い, いますかこう、原点になって、はいはい、のこの街が形成されているとい面があるという。元はそういうところで、でそれを工場がなくなってこういう住宅展示場になってということですけども、まあその間第一時から第四時までの貫入ブームがあってですね。で実は今日は歩く時間がないかもしれませんけれども、向こうの方のあの。 食安通りとかえっと何通りなのかな急に名前が出てくるんだけどあのドンキーホーテがあるお店の近くに今はボンガっていう焼肉屋さんになってるんですけれどもえっと2002年の日韓ワールドカップの時に大使館っていう名前の焼肉屋さんだったんですねパブリックビューイングの原点で2002年の日韓関係の友好を表す意味ではあそこで韓国のレッドブルー あのイーブルっていうあレッドデビルだ、はい、レッドデビルっていうブルガンアンマっていうあの応援 T シャツを着た人と日本人が一緒に肩を組んで応援したりっていう歴史的なあの場所でもありましたが2010年以降あのおそらく2012年13年だと思いますけれども、はいえっと、竹島に、うん、日本名竹島に。 イーミョンバク元大統領が上陸して日韓関係が悪化してからその院選も閉鎖に追い込まれるっていうことになった、はいはい、その頃連続してこう保守政権が続いていった、ね、そうなんですよねだから韓国においても日本においても保守政権、うん、そして中国においても習近平さん の, あの登場がこの時期で非常にこうナショナリズムが強くなる時期の始まりでもありました、うん、あそういうい 例えばその朝鮮半島情勢とか、あるいはその中国で起きていることっていうのが、もろやっぱりこの町の雰囲気にダイレクトに直結してくてることです、ね、まさにまさにそうですね。この辺ってそうすると、例えば結構、老舗な店と、割と新しい店が結構混在しているような混在してますけれども回転は早いですね見てるとだから本当にあのテナント量も高いいみたいですし、はい コロナもあったしということ で,、うん、で一番僕は残念なことは残念でもありありがたいことを複雑にあの共存してるんですけどもチーズダッカルビがまあ第4次韓流 BTS の影響もありますけれども第4次韓流 の, あのきっかけになったっていうふうに言いますけれどもえっとそうするとみんなチーズダッカルビ屋さんになっちゃったりみんなこうチーズハットー屋さんになってきて。 果たしていいのだろうかっていうのが一つの課題には残っていますよね。あとまもなくですね韓国っぽカフェ韓国っぽ。いわゆる実際韓国にそれがあるかは別として、はい、BTS とかあの TWICE とかのお芸能人アイドルグループがピンキーとかあのブルー系のあの色を使うので。はい ああいうピンクトーンのお店を韓国っぽ韓国っぽカフェって言うんですねでそれが海外で話題になってるってことを知って韓国でもこういうのがまた増えてくるっていう後ろ気をつけてくださいだから意外とピンクが多いんですよで実際試してはないんですけどもスマホにカラーパステルっていうソフトがフリーソフトがあって それをダウンロードすると写真を撮るとこの写真はどういう色彩のトーンの色が使われているのかっていうのが分かるんですね、はいはい、そうするとコリアゾーンとアラブゾーンとチャイナゾーンと東南アジアゾーンのお店の色彩が随分と違うんじゃないかっていうことを景観論として試してみるのも 面白いなっていうことは学生たちとは話してるんですけれども。いいね、街の空気感とかにもダイレクトに影響してくるわけですね、はいそ。そういう感じでいろいろ対応して。で、どこかの、あもう通り過ぎちゃったかもしれませんけれども。えっと、イケメン通りっていう繁華街があるんです。で、イケメン通りを歩いたり、あるいは。えっと、地域住民が起こった、あの、ハプニングの出来事があるんですけれども、はい。第二イケメン通りっていう。 地図ストリート名を韓国のあるお店の経営者が地図を発行するときに勝手に名付けて地域住民が怒ってご立腹して勝手に町の名前を変えるなっていうそういうあのハプニングがあったっていうのがあのテレビのあるこの町を扱ったドキュメンタリー番組でも紹介されたってことがあります、はいえー。結局そのの第二イケメン通りっていうのは 地図上は勝手に残ってるかもしれませんけれども、はい、あどあのそれは別にあの公式の地図ではないわけでして、はいまあ、チラシみたいなものですよねでこの辺りからです、ね、実は再びベトナムのお店が増えてきてるっていう、はい、あのちょうど僕の感覚でとここのパチンコ屋さんあたりを過ぎると、はい、お人通りが若干こう落ち着いてくるんです。<笑> でこの辺りからちょっとこうテナント料が安くなるのかもしれませんけれどもど、徐々に再び、韓国系のお店は残っていますけれども、えー、とベトナム系が一番増えてきているのかなって感じで。うん、なんかでも、はい、例えば外から来た人とか、特に観光客をターゲットにするのであれば、駅から近い方が有利ではあるわけですよね。そこにある例えば、まあ 言ってみればその観光客向けしやすいこうグッズとか流行っものがこうグッと集中して、はいる、ね、っていうなんかそういう構図が見えてきますよね。はい、でここからもう少し300から500メートル歩けば、はい、あの福都心線のえっと東新宿駅なので、はい、人々の動線によっては向こう側を好む人っていうのはあります。でここでえっと大阪のつるはしと何が最大の違いか。はい ホルモン焼きやキムチ屋さんんがないんですつまりないっていうのはあのこれは在日のオールドカマーの歴史を考えるうえでは鶴橋にしても首都圏だったら東京の三河とか東上野に古くからある朝鮮街っていうのがあるんですね。そこはやはりコミュニティの中で ドブロクを作ったり、はいはい、あるいはホルモンを売った り, たり、はい、キムチをつけて売ってたりっていうこう生活の拠点なわけですよ。うん、だから今でも鶴橋に行けばあの複合性を帯びてはいますけれども、いろんなキムチ屋さんが存在している。うん、でもこの町はニューカマーが立ち上げて、で若いワーキングホリデーの人とかはここで暮らしていますけれども、ここでお金を稼いだらもっといいところで暮らそうっていうあのいわゆる ビジネスのの拠拠点点ではあるけれども生活の拠点としててははフルには考えいいない可能性があるうそうするとゴミ問題とか、うんうん、あるいは自転車の放置自転車問題さまざまな地域住民との摩擦で、えー、例えば何か地域住民が文句を言ってもそのお店のマネージャーはコロコロ変わるしで自分自身もオーナーシップを持ってない雇われてる人たちだから、うん、なかなか解決がしないっていう。 若干こう圧力状態の問題があるみたいなんですねなるほどそれはやはりこう地域にどう溶け込むのかああそこが地域に目指すつもりがうまかったりとかそういうしか思ってない人たちともどう共存していそうなんでする、ね、かみたいな こ, とですよ、ね、あのこの町は本当にあの先ほど通ったあこういう営業の車もあ夜の営業の車も回ってますけれども<笑>、はい、ロッテの工場があってまた駅が近い。 あとは簡易宿泊所があるっていうことが新大久保ののコリアタウンの原点だったかもしれませんそして、まあ、あのダークな歴史もあってあの歌舞伎町に近いということでアフタービフォーで同伴っていう形であのかつては90年代ぐらいだったと思いますけれどもあのこちらで人炉 の, その日本に輸出している人炉をお客さんと飲むためのビジネスっていうのが 原点だったみたみいですそれがやはり第一次韓流ブーム21世紀になってたと思いますけれども冬ソナ現象からですねこの町のお店が徐々に増えてきてそして人々が韓国に行くようになってきていろいろとこう人々が自然とこれをこう楽しむようになったっていうのが韓国タウンの拡大です同時にあのベトナム系中国系ネパール系これはあの一番分かりやすいのは 日本語学校の留学生の国籍を調べていけばあるいは新宿区の住民の国籍外国人住民のデータは公表されてますのでその推移を見ていくだけですぐに分かるんですけども、うん、今は韓国よりも中国の方が多くてベトナム系がかなり増えてるっていうのがあのこの町 の, あの一つの 変化の特徴かもしれません。んそのもともとそのコリア系の人たちが多かった中で。またやっぱりそれが変化してくるじゃないですか。それはやっぱり今おっしゃったような、例えば留学生が。こう、はい、各国から増えてきたとか、そういうことが影響して。はい、そうですね。あの韓国からの留学生、またはワーキングホリデーの人々が増えてるとか、一つ、あとは。 それほど遠くない距離に、あけぼの橋に韓国学校が一つありますので、はい、やはり子ども、ビジネスでこういうところであの、自分のお子さんをどういう学校に通わせたいのかっていうときに、やはり交通の便がいいっていうところで、その点あの、練馬に韓国系の人々が増えてるっていうのがまた特徴で、これは大江戸線の影響だと思います、うん、なるほど、なんかそうい う, こうラインとかをこう辿っていくとまた面白いかもしれないですね。うんそうです やっぱりその新大久保って特にその2013年前後っていうのはやっぱりヘイトスピーチの問題でものすごくこう標的にされた街だったのでちょっとその辺りのこう変遷みたいなものをこうあの改めてちょっと伺っていきたいなと思ったんですけどそういう観点からちょっとお話をしていても大丈夫ですか、はい、あの特にちょっとさっきもそのお話に出ましたけれど2002年ぐらいだと皆さん、まだ。 あもう生まれているすで、ね、に生まれてはいるけど日韓ワールドカップって記憶に残ってない世代ですよね。そうな ん, だなんか<笑>そうですよね<笑>あの社会科の資料集とかでなんかそういうことあったんだねみたいな世界だと思うんですよね多分皆さんにとっては。で冬ソナブームってそのの重なるぐらいの時期、ね、2年ぐらい の, あのタームなのでほぼ重なってます二千2 0 0 4だと思いますそう冬のソナタとかも多分皆さんは 名前は聞いたことがあるぐらいよ、ヨン様っていう人がいたらしいみたいな感じの世界ですかね。うん、皆さんにとっては。みんなは僕がゴールを入れたのも知らないし、冬ソナに出たのも見てないわけね。<笑><笑><笑>なんとでも言えるっていうね。<笑>まあでも実は私も冬ソナは見てないんですけれど、うん、まあすごい大ブーム。 がメディアの中でこう連日報じられていたっていうのはもちろんその記憶にありますし、はい、その頃おそらく特にその駅に近い側のこう店ほどこうブームに乗って入れ替わりも激しいでしょうし、はい、まあ四三番グッズとかが並んだ時ですよね。それがやっぱりこう二千二年三年ぐらいの時だったかと思うんですが、そのやっぱりこう十年後にまあその前段として韓国では保守政権に変わり、尹明博政権に変わり、まあ 関係がやっぱりある種こう変わっていく中でそれをこうダイレクトにこう影響を受けるのがあいった街だなというふうにこう思ったんですね、うん、そのあたりのこう変遷みたいなものとかをどういうふうにご覧になっているの、はい、とまず2002年さっきの日韓ワールドカップがあったんですけども同じ新大久保エリアで、えっと、イース・ヨンさんっていう日本への留学生があいわゆる日本人のカメラマンと。お 一緒に亡くなった事件があるんです。事故があるんですね。それはあの、酔っ払って線路に落ちた日本人を救って、あの、犠牲になってしまったっていう話で、えっと、調べればイースーヒョンっていう形で出てくると思います。で、まあ、私は個人的に彼が非常に犠牲になったことで日韓の非常に大きなシンボルとして残っていることはありがたいんですけども、同時に悲しいことは、一緒に亡くなった日本人の カメラマンの方には名前が記憶されるチャンスすら与えられてないっていうところはもう一度あのメディア報道の中でどう考えるべきなのかってことはあのちょっとポイントとして強調したいっていうことはあります。まあ、その後あの話を戻していきますけれども2003年4年の冬空あたりの現象っていうのは実は古き良き日本を思い浮かべるレトロ感として上から下をこう見下す感のある日本人がかつての 日本のの良さをあのドラマで感じ取れるっっていう形ででで流行ったんですでも実は今のカンドラっていうのは日本よりも進んでるいい部分もあれば悪い部分もあるんですけどもグローバル都市の韓国の暮らしに憧れるっていうパターンでの消費の傾向、うん、ドラマ傾向っていうのがあるのでこの20年間の間に あの日韓のその文化のあり方っていうことが人々の間には大きくなったっていうことも押さえてください。で話またもう一度戻して2013年ぐらいにヘイトスピーチがあの新大久保にやってきたっていうところがあったわけですけども結果的にどこかのテレビの番組で見たんですけども600ぐらいあった韓国系のお店のうち400ぐらいがまああの閉店に近い形でえっと 苦労したっていうことまでも聞いてるので、まあ、その統計は皆さん調べればすぐ出てくると思いますのでそういう状況があったってことでその間には第二次関流ブームってがありましたけどもそれは、えー、と少女時代とかカラのブームだったと思います、うん、そ 少, 少女時代とかカラってなんとなく名前ではとなく分かります か, かはい聞いたりしますそなっていうなんとなくワードとして聞いたことがあるっていう感じですかね 結構その今のこう、まあ、BTS ブームなんか本当に目覚ましいんですけれどやっぱり日本でもこう韓国のそのアーティストがこうより広くこう聞かれる一つのきっかけになったようなこうブームでもありましたよねそうですね、それがあの「紅白歌合戦」に出たっていうのが一つ の, あのいわゆる日本のメディアがあ彼らを一つの日本のポップカルチャーの一つとして位置づけたっていうのが、うん、一つの大きな節目だったかもしれません。う あと、第3次、第4次ってあるんですけども、人によってですね、諸説ありまして、チーズタッカルビによって第3次が来たとか、第4次が来たとかっていうことで、まあ、チーズタッカルビ食べたって誰か言ってませんでしたっけあ、チーズタッカルビではなくて、チーズホットクが今流行ってるトクトクトクトク、ね。でもそれももう古くて、チーズピンパからまたいろいろと変わってるトレンドなので、うんあのー、常にいろいろと変化してるみたいですね。 さっき の, そのヘイトスピーチの話にちょっとあの戻っていくとその2012年、13年皆さん、もしかするとメディアであのご覧になったことがあるのではないかと思うんですけれどもあの非常にこうもう、例えばその朝鮮半島にルーツを持っているような人たちがもう生きるに値しないかのようなこう言葉っていうのがそれまで、例えばネット上のこう とか、あのその頃はまだ掲示板だったんですけれどその掲示板とかで羅列はされていたかもしれないですけれどそれがやっぱり堂々と路上に出てきて、まあ、被害のこう実態をお伝えするためにあえて言語化しますけれど例えば死ね殺すぞゴキブリとか、まあ、こういうふうに。 虫とか動物に例えるってものすごくこう典型的ですよね。もうナチスの時代からこうやられていたようなものですけれど、そういうものがやっぱりこう堂々と路上に出てくるわけですよね。で、よく、例えばそのヘイトスピーチの問題って、こう、たかが言葉の問題でしょで、殴ったり蹴ったりとは違うでしょっていうふうにすごく歪償化されて語られることってあるじゃないですか。はい、でも、さっきおっしゃったみたいに、例えば、 まあ、お店が事実上のこう閉店状態にこう追い込まれたりとかこれは経済的な打撃だと思うんですけれどあとは、よく言われるその沈黙効果ですよね例えば、ああいうものを目の当たりにすることによってあ自分の出自を明らかにしたらああいう攻撃を受けるんだとか。 で自分も声を上げたら的にされるんだじゃあ、隠しとこう黙っとこうっていう風にあのこういうことを沈黙効果という風に呼ぶんですけれどあのいろんなやっぱりこう実害が出てくると思うんですけれどなかなかそれがこう、まあ、沈黙を強いられるがゆえにこう可視化されないというところはありましたよね。はい、で2016年になってヘヘイイトトススピピーーチチいわゆるる解消法と呼ばれる まあ、これ理念法なんですけどね、あのないよりはもちろんましですし、うん、多くの人たちが尽力して、安倍政権からよくできたなというふうな、うん、あの法律ですけれど、それができて、あの時のこの最も熾烈だった、頃よりは収まってきたてい。逮、は、捕、い、者が出たことによって、うん、なんちゃってあのネトウヨに加担してた人たちが、 行き過ぎたってことに気づいたってこともあったと思いますし、えーまあ、処罰条項は非常に弱いあの法律だったわけですけども若干、こ う, うんなんていうかな言い方悪いですけどもブームが去ったいわゆるあのヘイトのブームも落ち着いてきたっていうのももう1つの要因にはあったかもしれません。の、まあの頃のその例えばいわゆるそのヘイトデモで、うん 掲げられていったものの一つとして、まあ、これ自体がデマですけれどもいや在日特権がみたいなことをこうよく掲げられてましたよね。うん、要はその、まあ、特別永住者の人たちが何かしらのこう恩恵を日本人よりも受けてるだろうずるいだろうということで、うんまあ、そういう言葉がこう掲げられてきたということがあったと思うんですけれどそれをその新大久保とかでやるっていうことの。 ズレみたたいなものを私は感じてたんですよねであの街でいろんなバックグラウンドの人たちいますけれどもそのいわゆるそのオールドカマー、まあ、この言葉の定義も非常に難しいんですけれども、うん、あのいわゆるその、まあ、2世代3世代4世代とを暮らしている人たちと新大久保 の, そのコミュニティにいらっしゃる人たちでまたちょっとルーツが違ったりっていうこと で, でなんかそういうやっぱり細やかな歴史とかあり方をもう全然 全く無視したあり方だったなというふうに私はああいう現象を見ていて思ったんですよね、はい、さっき私の私取材で街を歩いているときに、うん、偶然日本型排外主義の著者の樋口直人さんあの早稲田大学人間科学部の先生ですけども偶然新部、新大久保でばったり私、久しぶりに会ってびっくりしたんですけども彼の本なんかはまさに上手にまとめていますけれども、うん、いい韓国人も悪い韓国人も殺せみたいな言説が出ていたわけですね。うん、でヘイトを行う側からすると えっと、オールドカマーもニューカマーもどうでもいいあるいは区別すらわからないっていうところで日本、その他外国っていう形の構図があるっていうところが非常に問題が一つで そ, のその他外国も大きく二つがあって憧れの欧米系、えー、そして見下されるアジア系っていうところのギャップの構図を私たちがどう乗り越えるのかっていうのが一つでちょっとこう皆さんびっくりするような発言をこれからしますけれども皆さん自身は差別主義者じゃないと思います。 けれども、ヘイトを見て、えー、あるいはヘイト的な言動を見て、自分は生還してしまうと、被害者に合ってるマイノリティの人々は、あ、みんな生還してるんだ、守ってくれないんだ。つまり、これもいい例かわかんないけども、痴漢とかいじめに合ってるある被害者がですね、周りの人が見て見ぬふりをする場面であったときに、この社会は、 私たちを守ってくれないんだっていう、この精神的なプレッシャーを与えるってことなので、私たちの無関心は、 暴力に加担する側であるってことも自覚してほしいなってことだけちょっと強調しておきます、うんうん、あのちょっとだけ補足をすると例えばその目の前で圧倒的な暴力をこう見たときにそれにこう介入するってすごく勇気のいることですよねいじめの問題もそうですしヘイトの問題もそうですしあとはその女性に対するその性暴力、まあ、いろんな形がありますけれどそれに対するこう介入ってすごくこう勇気がいることだと思うんですね。でもなんかこうそれは違ううだろう って大声であの介入していくっていうこと以外にもできることって実はたくさんあってあの私の知人がその女性に対するそのあの性暴力に対して介入する仕方がいろいろありますよっていう動画を実は監修しているんですけれども例えばちょっとあのヘイトの問題にもこう重なることなのであの参考に聞いてほしいんですが目の前でそのエスカレーターで盗撮されている女性がいたとしてでちょっと<笑>。 ってやって俺見てるぜっててて俺見るぜいうふうにこうあの意思を表明したりとかで誰かにこう付きまとわれているその女性にが路上でいたとしてその友達のふりをして「あ久しぶりだね」ってこう言ったりですとかあのすごく勇気がいることなんだけれども自分なりのこうやりやすい介入の仕方っていくつか選択肢があると思うのであのそういう観点からも同じようにこうヘイトのことを。 見ていけると自分が何ができるのかなっていうことが少し具体的に見えてくるかもしれないなというふうには思いましたね。うんうんはい、でそのまあヘイトスピーチの問題が、まあ、依然としてこの社会の中で、まあ、存在している中で、まあ、このコロナ禍がありましたよね。ももしかすると皆さんもあの 去かなかで例えば飲食店の中にこうジャパニーズオンリーってい う, こう、ね、札をこう掲げているようなお店がちらほらと私が暮らしている街にもありましたしっていうのをこう皆さん目撃されたんではないかと思うんですね。うんで ちょうどこう昨日ですねあの外国籍の人たちは新規入国ダメみたいなあのことが掲げられて水際対策としてでもやっぱりウイルスは国籍を選ばないのになっていう、うん、あのジャパニーズオンリーってその科学的な根拠ってやっぱりないはずですけれども、うん、いやウイルス怖いからしょうがないじゃんと か,、うん、なんかこう感染対策しなきゃいけないじゃんということでああいうやっぱり本来は非常にこうデリケートなはずの言葉が 感染対策っていう名目でこう堂々とこう街の中に出てくるっていうことがあったと思うんですよね。うんうん、でこれは例えばその中華街の例ですけれども例えばその中華街のこうお店に日本から出ていけってい う, こうヘイトレターがこう送られてしまったりっていうことがありましたよね、はいうん、だから新大久保とい う, こうエリアコミュニティもおそらくその感染状況でまず 人が来ないという経済的な打撃とか、はいうん、あるいはそのあそこなんか外国人いっぱいいて危なそうっていうその偏見の目だったり。 もういろんなこうレイヤーで、はい、あの苦しんだ2年間だったのかなというふうに思うんですけれど、うん、そのあたりはいや本当にあのマスクを売ってですね、うん、で そ, れでそれこそ外国製のマスクで安く売ってっていうぐらいでしのいででも帰ってしまった人たちもたくさんいるわけですね、うん、で外国人学校とかもあごめんなさい日本語学校もあるわけですけれどもそもそも入国が認められないという状況でいろいろと街は変わってでも半年1年ぐらい前から また、活気は戻ってきてるっていうような状況であると思います。でも、やはり、あの、なんていうのかな、今後どう変わっていくのか。明らかに、韓国系のお店はまだ増えていくし、残っていくと思いますけれども、もう皆さんが今日体感されたようにですね、えっ、ー、と、この街は決して、えー、コリアタウンだけではない、もはやアジアタウンと呼ばないといけないっていう状況になっているので、その部分をどうやって出していくのか。そして、えっ、ー、と、K-POP、K-Culture は、 ブームである以上は人は来るんですけれども、ブームはブームです。必ず終わりが来ますので、うんえ、次のブームを作るのであればどういうブームを作るべきなのか。あ, あえて作るんだったら、とダイバーシーとか越境っていうテーマでですね、うん、もっとこうみんなに優しいものを作ってほしいなっていう願いもあるし、ブームが終わった後にも何か対策が必要なんじゃないかなっていうことで、あの今後の新しい 街のあり方っていうことについてはみんなで考える必要があるとは思ってます。んなんかそれってやっぱりマジョリティいわゆるマジョリティ側のその目線のあり方ともその密接に関わる問題だと思っていてそうです、ね、例えばその冬空をあっ昔懐かしの日本みたいだねってい う, こう上から下の目線であるし見てるようなこう姿勢から 果たしてわれはこう脱却しているんだろうかというところにこうつながってくると思うんです。うん、であの私のこう知人であの台湾生まれのあの。温優柔さんという小説のかかの方がいらっしゃって、その方ともこうお話をしていたんですけれど。例えばよくその台湾って。 いや親日的だよよねねっていうふうふにこう言われますよ、ね、そういう言葉が使われがちですけれどだから、例えば日本社会のこうおかしさとかそういうやっぱりシステムのこう、まあ、矛盾とかにこう積極的に声を上げている恩さんに対しては、はい、お前は台湾人じゃないみたいなお前は台湾人的じゃないっていう言葉が投げかけられて、うん、しまうと、うん、でもそれっていつまでもその昔の。こう 植民地時代だったその台湾の台湾の人たちが日本人を仰ぎ見ているかのようなこう視線で、うん を注ぎ続けているっていうことの表れじゃないかなっていうことをオンさんとも話していて、はいうんうんうん、そういう視線から脱却できるのかっていうところも、ね、いやこれはとても大切で、ね、一つのマイクロアグレッションにつながると思うんですが僕もたまに言われたことが あ, の、うん、ある言葉でですねキムさんはね日本人以上に日本人っぽいねとかね日本人以上に日本語上手だねっていうふうに言ってくれる悪意ないんですよそしてあの別に不愉快になることでもないんだけどもでもこれってまさに下手したら かかれと思って日本はどこか特別な存在 で, であなたはあの、うん、他の外国人はそうでもないんだけど日本文化をちゃんとリスペクトしてるかのような言い方で言われてしまうといや本当にそうなのかなってい う, ふうに思ったりもしたりするので、うんうん、皆さんも無意識にそういう言葉を使ってる可能性はありますいる恩さんが全く同じことを言っていてその2ワールドカップの時きに、まあ、居酒屋さんでそのたまたま隣り合ったあのグループと一緒にこう。 一緒に応援をしていて、うん、で、自己紹介をし合ったら、いや、大丈夫だよ。あなたは、こう、黙っていれば日本人みたいにこう見えるよ、みたいなことをこう言われて、うん、あ、アジア人が日本人にこう見えるということがいいことだという、ある種のこうヒエラルキーみたいな考え方が彼の中にあって、うん、で、そのやっぱりこう衝撃を受けたっていう話をしていて、はい、なんかそういうのってすごくやっぱりこう自覚的にならないと、 見えてこないものだと思うんですよね誰しもの中に例えばあの加害性があるし無意識にこうマイクロアグレッション的なこう言葉を吐く瞬間ってこうあると思いますしでもそれをこう指摘されたりとかハッと気づいた時にいやでもあの自分は差別主義者じゃないっていうふうにはねつけるのかあそっかそういうふうに受け取ってしまう人もいるんだねじゃあ次からどうしようっていうふうに。うん あの違う選択肢にこう手を伸べていくのかが、うん、多分実はこう大きな岐路だったりするのかもしれないですね。ごちゃごちゃしてますしにぎやよく言えばにぎやかでもかなりエネルギーを使うわけですよ歩くとだからみんながそこに毎回のように大好きになって通う必要はないと思うんだけども、うん、決してかつての怖い危ないっていうイメージではないっていうところを考えていくことそして ロジ裏ラからいろんなところから、決して韓国、コリアだけ、コリアだけのカルチャーでもないということで、一歩先の、あの、いろんな異文化と出会っていくっていうことがとても大切だなっていうふうに思っています、うん。今日、あの、通りながら、あの、カメラでも通りましたけども、中国籍、朝鮮族の方が経営する、う鍋料理屋さんには、実際もう売ってないと思うんですけれども、犬の料理を看板に掲げていたりですね、あれは、 朝鮮料理なのか中国料理なのか何料理なのかっていう私たち無意識に国籍で国民国家の国籍で全てをこう決めてしまうっていう悪い癖がありますけれどもそろそろそういうのも乗り越えていかないといけないんじゃないかなっていうふうには考えてます、うん、あとあの好きとか嫌いっていうワードがやっぱりすごく大事だと思っていてなんか自分のこう少なくとも受けてきた教育って あのすごくこう感情教育といいますかあの例えば仲良くしようねとかあの共感しようねってすごく大事なことなんだと思うんですよね時にはでもなんかじ自分のこう受けてきた道徳的な教育がなんかこう感情教育に偏りすぎて人権教育じゃなかったといいますか、うんうん、例えばその皆さんもその日常生活を送っていてこうちょっと好きになれない人とか。 なんかこう、全然違う文化すぎて、すごいびっくりしてどうしていいかわからない文化とか、いっぱいあると思うんですよね。でも、例えば、そういう人たち、あるいはそういうコミュニティが、例えばこのコロナ禍で、あの、出ていけっていうヘイトレーターを受けるとか、うん、なんかこう、まだわらすわられたりっていうことがあったときに、いや、誰であれ、その行いは違うよね、っていうふうに言えるかどうかが、 多分人権教育なんだろうううなっていうふうに私は思んですよね、うんうんはい、だからこういう動画をこう作って、うん、あの好きになってくださいとか、はい、そういうことではなくてまず触れてみる、はい、イメージを膨らませる前にこう触れてみるっていうことが大事ななのかもしれないですよね、うんはい、異文化理解多文化共生のキーワードには3つの F「うんうん、フードファッションフェスティバル」という言葉があってそれはとても大切だと思います。けれども フード、ファッション、フェスティバルは入り口に過ぎず、うん、そこから一歩先にはコンフリクトが必ず必要になってきて、この私と違う文化を持っている人たちのつながり、あるいは、あ圧力れっていうことと、どう真摯に向き合って、えー、それを乗り越える努力がどうできるかっていうことが問われるので、3つの F から始まるんだけども、そこでとどまってはいけないということだけ考えていく必要はあると思います。はい、あのもししよろしければあの先生に何か、はい 質問と か,、ね、問とかコメントとかはい、はい、じゃあ一人もう一人いますか先にあはいじゃあ順番を先に聞いてから対応しましょうかあはい、はい、じゃあお二人あのそれぞれはいあのこの授業に参加している学生ですあの先ほど自分 の, の会させてもらった通り作後の家が大久保にあって、うん、あのまあ僕の即後こういう言い方したら終わもしれないですけど僕の作後はもうとずっと戦前からその土地に住んでて、うん、みたいな感じの人で。 日本人としてその街で生きてきてどんどん外国人が入ってくるなっていうあのわは受け入れる側たちがっていう感じだったんですけど、うん、なんだろうやっぱりそのおじいおばあちゃんに街 の, の外国人が増えてってるよねって話をした時にあまり関わりがないとかよく知らないっていうことをよく聞かされてきて。でちょっと、まあ、今まで、ね だとすごい場所の雰囲気が明るくなってきて、あのどんどん観光を行きやすくなったけど、3か所前はっぱ校のほうとかだと行きづらいけいうちょっと怖いなっていうイメージがあって、うん、そういう、なんだろう、事例として、もっとだろう 怖, なんか怖いってイメージよりも前になんかもっと触れ合おうとか、もっと発信しようとか、そういった事例とか取り組みとかを知ってたら、すごい教えていただきたまはい。 ありがとうございます。先にまた続けてください。えっと、まあ、大学3年生のものです。えっと、まあ、あの、先ほどその冬のソナタの話があったと思うんですけども。なんか、あの作品は結構日本、日本を、そのか上からの視点があるっていう話をされたと思うんですけども。そういったその過去の作品、あの、例えば、その風と共に去りるなん結構、その人種差別的な要素があるっていう話が。取り立たされてる、大事であるとか、えっと、その過去のちょっと遅れた価値観で。 私、う、も、ん、特にその人種的な遅れた価値観を含むような過去の作品を。まあ、どのように扱っていったらいいのか、うんうんうん、どのように向き合っていったらいいのかみたいな、ちょっとお伺いしたいなと思っ て,、うんうんて。はい、めっちゃいい質問です、はい。あの、そろそろちょっと時間なので、いいですかね、はい、そのご質問にちょっと答えるような形でいな、はい。そうですね、それでいて、あの、無視、お時間帰らないといけない方は上手に先に帰っていただくことも、また動画で対応できますので。はい はい、ありがとうございます。あの、ちょっと先にじゃあ、あの、二問目の質問に、あの。お答えさせていただきたいと思うんですけれども、はい、あの、皆さん、多分、馴染みがない、私も世代も全然馴染みがない漫画なんですけれども。あの、相からさんが通るという、あの、漫画が、あるんですよね。あれは大正時代。うん、僕も詳しくないです。大正時代、ごめんなさい、調べたら、多分出てくると思うんですけれども、かなり昔のその。日本のその、女性、が。 あのその時代にこうたくましく生きていくってい う, こう趣旨のものなんですけれども今振り返るとこれちょっと女性差別的な表現だよねとかそういうものがやっぱり入ってくるんですね漫画の中に。でも最後にあの実は後書きの中にちゃんとフォローアップのこう言葉があってで、あのー、この漫画というのは今振り返ると。あのー 適切ではない言葉だったりですとかあの差別にあたるようなこう表現を一部で使っていますとただそれも含めてあの主人公があのそれはこう不適切今の時代は不適切だなではあるということを加味した上ででもそれが 主人公がまさにこう直面してきた生きづらさだったりとかあの社会の壁そのものなのでそれを加味しながら読んでいただけたら幸いですっていうこうフォローアップのコメントが入っていて、うん、あのただ単にじゃあもうすぐなくしましょうということではなくてそういう時代だったよねそれをやっぱり私たち今見てどう思いますかっていう、うん、あのしっかりフォローアップのこと言葉があるのはすごく重要だと思いましたなんかこう一番ああうん 残念だなと思うのがいやそういう時代だからしょうがないよっていうことでこう受け流してしまうっていうことなのかなというふうに思うので、うん、ちゃんと昔の作品でもそうやって今の時代にこうリアクションし続けるということは私は大事かなというふうには思いました私はその点で加えるとしたら先の二問目の質問なんですけどもあ日本における昭和歌謡どれだけこう女性が男の 男のために尽くすとかですねなんかもう今読み直したらあ読み返したら聞き直したらかなり問題の多い歌詞がたくさんあると思いますでそれをじゃあ禁止国にすればいいのかっていうと必ずしもそうではなくてまあいわゆるその場あるいはどういう場面においてそれを使うか使わないかっていうのは問われてくると思いますけどもあえてそういう部分を再利用しながら吟味しながらあのー 社会は進歩していけばいいのかなっていう考え方もあるんですね。で先ほどのあの、風と共にサリヌもそうですし、いろんなティファニーで朝食をもそうだと思うんですけども、かなりこう人種問題やいろんな形で問題になる、あの、当時は OK だったけど、今は OK じゃないっていうのが出てくる時ときに、去年のブラックライブスマター以降ですね、問題以降、銅像が倒されたり、海外でもそういうあの事象が起きていますけれども、それも考え方によっては、 壊していくっていう破壊行為はもう一つの暴力行為でもあるので、まあ、暴力を暴力で対応せずに、どういう形でこう記憶して乗り越えていくのかっていう、いわゆる消化っていう感じ、難しい感じかもしれませんけれども、乗り越える意味での越境っていうのが大切かなっていうふうに思ってます。その上で1点目、あの、地域コミュニティが 外国人と日本人のコミュニティの中でこう対応しようっていうことは実際は存在してるんですね。だけどそこにおける一つの課題はおそらくですけれども商店街だったりするので商業っていうやるビジネスの文脈が主流になってきてそこに商業として関わってない地域住民は自分たちの声を出す場所がないっていうあの祖父母のケースっていうのはそれに近いかもしれないっていうところが あの課題だと思いますので、これはやはりあの社会の成熟度っていうのが問われてくるのかなというふうに思いますし、やはりあの移住してきた人たちも地域住民の思いをどういうふうに考えるのかってことが一つのポイントなので、いろんなあの人権教育とか平和教育の中でこれは問われてくるのかなと思いますけれどもどうでうさっきのおっしゃっていた、ちらっとこう話に出た 4, 4カ国 会 議, 会議みたいなものは一つの事例、ね、そうですね。の NHK のドキュメンタリーにものあの出ていて、2019年 NHK で4カ国会議っていうあの形で調べれば出てくると思いますので、事例として非常にベトナム、 韓国、日本、ネパールの方々が4か国会議を展開して、非常に面白い例として動いていますけれども、そこには中国や他のエスピックコミュニティが入ってこなかったとっいうのが、理由は分からないんですけれども、あの次なるステップの課題として見えてきたので、より続くことを願ってはいます今の締めコメントで、だと思います<笑>東京で再発見するアジア、いかがでしたか ぜまた、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。